えー、こんにちは。黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね。新入生が入ってきてダブルストローク。みんな揃わないっていう悩みがいっぱい多いんで、今回ダブルストロークのお話をします。えー、みんななりがちなのが。ここはまあ不揃い。なんとなくなってるんだけど、不揃いになってしまうまあ。シングルでもダブルストロークでもほぼほぼ違いが、まあわからないぐらい。 パラジオルも混ぜたんですけどこの違いが分からない要は全部同じ音色にしたいということですよねそうすると一番起こりがちなのが握り締めるということですねこれ握り締めちゃうと音色も変わっちゃうんですよでこのダウンストロークっていうのとフルストロークは音色が違うんでなのでポイントは下で待たない下で待たない必ず上まで返すで 鏡を置いてたんだけどこ の, このラインより必ず上ってことで水性ペンで線引いてですね必ずその上を、えー、スティックが行くようにするまでこうやって見てフォームをきれいにするどうしてもみんなやっぱり握っちゃうあとこの、えー、と右手を叩いてる間に左手が下がっちゃったりとか左手が叩いてる間に右手が下がっちゃったりしがちです。でこのエクササイズを、えー、書きました これはどういうことかというとまず右右っていうのを必ず2回とも胸に当たるぐらいで左手を入れる。でこの時にやっぱりみんななるのが。 下で待ったり左手が入ることによって右手の動きが変わっちゃうんですね。でこれを右手の動きをずっと見ながら左手をこれを1個ずつ入れていくゆっくりやると 1, 2,。そしたら全部同じここから叩き落としてるだけだから。 同じ音色に揃いがちね右と左マスティックが違うからちょっと音色が違うんだけど基本的に同じ音色に揃えることができますでないと結局握り込んだりとか色々やっちゃうと結局その力の入れ具合で音が結局変わっちゃうんですねだから音をしっかり鳴ってんだけど揃ってないってどどとどどっかを握り込んでるってことが多いですねでこういう左も同じことやりますだから、えー、左は左からスタートしてもいいんだけどせっかくだからもうそのまま そしたらっていう練習ですね。要はこれもこのだけ左手に着目してこの練習をやります。だからこれ早く、えー、の。 見た具合にこたにれどどんど ん, どんテンポ速くいててください速くなっても必ずここまでは上げたいって思った自分の想像のラインを、まあ、もし可能であればその鏡に描いた線を必ず超える速くなってくるとどうしても高くは無理になるのでこの辺最低この辺のラインって決めたら必ずそこよりもスティックが上がるようにしてもう要は毎回要はこういう形だと2個目がちっちゃくなるでしょ。 2回ともちゃんとこうやって弾くんですよ。っていうふうに練習してください。まとめるとポイントは上で待ってること。待ってればそのまま落とすだけだけど下で握るのが握るとできなくなるポイントっていうのはデメリットがですね 音色がまず剃らなくなるっていうのと音色違うでしょだから下で止める止めると上げる打つの三考点に増えるんですねで上で待ったら打つ打つだけだけど止める上げる打つになっちゃうのねだからものすごくこう効率が悪くてスピードが上がらないし音が揃わないということになりますでこれを、えー、今度は右左をずっと右左右左右左 一緒です必ずどこここのラインって決めたらそのラインを必ずスティックが超えるように手で動きを見ながらしっかり練習してもらってこれをどんどんどんどん速くしていくとで揃ったら今度はね頭にアクセントつけたりこういろんな使い方があるまずは音を揃えるっていうことはここの高さって決めたらこの高さで。 ちゃんと4つともちゃんとその高さで打ってるってことね。っていうことがすごい大事です。握り引き込んだりとか、だらってこう滑らせたりとか、こう要は弾ませてこう押さえつけたりするんではなくて、ちゃんと2回とも弾いて音を発音してるっていうイメージです。頑張ってやってみてください。